今日はね、この書類について解説します。これです、これ。これね。 えー、ツイッターでもね、えー、紹介したんですけども、確認書、えー、横須賀市長宛てってなってますね。で、上記のものはまさに童話地区出身であり、現在横須賀支部に所属していることを横須賀支部長として確認しました。ブラック解放同盟神奈川県連合会横須賀支部長。すごい直球な文書ですね。まさに童話地区出身者を認定する文書です。これね、えー、横須賀市が2010年に開示したんですね。情報公開制 こんなのね、当時は出してくれたんです。しかもこれ、解放同盟の陰影がね、消してないですよね。今なぜかね、ちょっと、なんか謎のルールになってて、なんか民間団体の陰影なんか消されるんですよ。だから、だけど当時は出てたんですね。ただ、民間団体陰影消す意味ってあんまりないと思うんですよ。なんか偽造防止とかそういう意味があるのかなと思うけども、でもこういう陰をした書類なんかあっちこっちに出してるから、もう偽造も何もね、それ嫌ならもう印鑑使うなんてもう古い習慣やめたらって思うんだけど、 でもう一つね書類があってこっちはね、えー、確認書これも横須賀市長宛てで上記のものはまさに現在横須賀支部に所属していることを横須賀支部長として確認しましたじゃあどこの支部長かっていうとこれは全日本同和会神奈川県連合会横須賀支部なんですでなんでねこんなものが作られたのかということなんだけどもまあ今だから言えるというかまあ別にね昔から言ってもいいんだけども え、横須賀市にね、竹ハイムというね、市営住宅があって、その ABC ってつ等があるんですけども、その A とがね、童話棟って言われてですね、まあ、童話対策のために作られたもので、一応童話関係者が入居できるというような、そういうルールになってたんですね。ただね、もうそれはもう最近なくなってます、ルールとしては。一応建物としては残ってるんだけども、もうこのね、童話と、童話住宅っていう扱いは今なくなって、もう完全に一般化されてるんですね。で、 当然、童話住宅なわけだから、その入れるのはその童話関係者。ただ、まあね、正確にはね、解放同盟が何部屋で、全日本童話会が何部屋っていうような感じのね、割り当てがされてたんです。だからまあ、童話関係者って言っても、まあ、その童話団体の会員が入れるっていう扱いだったんですね。で、この2つの確認書。 まあ、微妙に、微妙なっていうか、まあ結構な違いがあるんだけども、全日本童話会ってね、もう設立当初から、その別にブラックミンが入る団体っていうわけでもなかったんで、で、まあ実際に所属してる人もほとんどはその童話地区とは関係ない人ばっかりなんで、だからこんな書き方をしてるんですね。あくまで支部に所属してるっていうだけなんだと。ところが解放同盟に関してはもう直球でね、まさに童話地区出身っていうね、まあ、 まあよくこんな文章作ってたなぁと思うんだけども、もう本当にもう童話対策事業っていうのも身分制だったんだなということがね、よくわかるんですね。まあそれはそれとして、このまさに童話地区出身っていう意味何なんだろうっていうところなんだけども、これね、詳しく解説すると、そもそもね、この竹ハイム、その童話 住宅が横須賀市にあるっていうふうに教えてくれたのが、その部落についてね、研究してる人でね。で、その人がね、僕にね、その、童話住宅の入居者の名字が書いてあるもの。まあ、要は、あの、住宅地図のコピーなんだけど、それを見せてくれてですね。まあ、これは間違いなく童話住宅だと。で、なんでかっていうとね、なんか、引元とかね、そういう名字があるんだけども、いや、この名字はもう横須賀市の部落に見られる名字だと。あの横須賀ってね、一応その、まあ、部落何箇所かあるんです ですよね、ただねまあほとんどはちり散りになってるんですよあのまあ戦時中にね基地ができたりしてあ 軍, 軍隊のねそれであ部落が立ち退きにあったりしていろいろちり散りになってでまあ童話団体の人も認めてる通りねまあほとんどね分かんなくなっちゃってるんです。 もう、あの、その10年前、この当時からですよ。ただまあ、名字としてはね、歴史的にまあ、この人が部落なんじゃないかっていうのはあるんですよね。だから、このまさに童話地区出身っていうふうにね、この横須賀支部長が書いてるのは、まあ、それが歴史的に正しいかどうかっていうのは置いといて、まあ、あの、そうだって、 というつもりで書いてたんだと思います。一応横須賀市のその歴史的な部落の人を入れるっていうつもりで書いてたんだと思います。で実際その土、えー、話住宅に入ってる人の苗字を見るとまあ確かにねあそうかなっていう感じがするんです。だからまあ当時はそういうことをやってたっていうことなんですね。まあ本当にあの良くないことだとは思うんですよ。本当にこれ身分制度そのものだし、まあこれ横須賀市がね直接認定するっていうことはまあさすがに行政の手を汚すことになるからこうやって て団体にねやらせてたんだと思うけどもだったらいいのかななっていい う, うには僕は僕思わないですねじゃあねこれが今はもうやってないのかっていうことになるとですねで僕はそこそこで、ね、おかしいと思ってるのが僕の裁判で出てきたこの事実実験構成証書ですよこれねこれにはそのこの裁判のね原告の解放同盟員がね 被、えー、差別ブラック出身者だとかね。で、さらにはもう近親者がどうのこうのってことも書いてあるわけですよ。今、令和ですよ。今、令和4年ですよ。この、10年前。まあ、10年前ももうすでに2010年とかだからね。その時代にこんなことをやってるっていうのも相当おかしいんだけども。まあ、本当にしつこいですね。まあ、とにかくね、その、ブラック民認定しないとあの人たちはブラック解放できないっていうか、まあ、それ自体が相当矛盾してるんですよね。その、なんか身分を認定するようなことをしない、するっていうこと自 まあ、それ自体が僕ブラック差別だと思うんででまあこれね最後に何が言いたいっていうとこのね交渉人萩原秀樹元裁判官で元、えー、人権擁護局長の萩原秀樹がねまあ頼まれたとはいえね まあ未だにしつこくしつこくこうやってブラック認定するような書類を作ってると、まあ僕はこんな許したらいけいけないと思うから、懲戒請求出してるし、まあ裁判所がね、これ判決でね、これを有効な書類と認めようものならね、というかまあ地裁の方はね、認めてるんだけども、まあこれ確定したら僕もう言いふらすしね、もうこれはもう後世にも残すべきだと思うから、本当にね、あのー、とにかくね、まあどういう結果になろうと僕はもうとにかく言いたいですよ。交渉人萩原秀樹を許すなと。 えー、この人別帳、令和に人別帳を作った交渉に萩原秀樹を許すな。まあ、とにかく僕は言いたいのはそういうことです。えー、皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。